型紙を使って、とっても簡単にできる葉っぱの作り方です。型紙は説明欄からダウンロードしてください。型紙を切り取り、画用紙の真ん中にスティックのりをつけて貼り合わせます。それを真ん中で半分に折り、線に沿って切り取ります。両面に印刷していますから、切りやすい方から切ってください。 切り取ったカーブが向こう側になるように置きます右利きの人は歯の先が右手の方に来るように置いてまず先から折っていきますこれを裏返して次の線は向こう側に折りますこのまま向こうからこちらに次はこちらから向こうにと折っていきます細長い棒状になれば出来上がりです 左利きの方は刃の先を左手側に置き向こう側に折ります裏返してこちらから向こう向こうからこちらへと折り細長い棒状にしますこれを開いて型紙を外せば立体的な葉っぱの出来上がりです貼り絵にするときには 葉の裏全体にのりをつけるのではなく根元の方にだけつけつると立体感が出ます。葉っぱの根元を隠すように花を貼り生き物などと組み合わせて季節の壁面を飾りましょう。